皆さん、こんばんは。今日は機械を紹介したくてカメラをつけましたよ。今日紹介したい機械は韓国のラーメン調理機械なんですけれど、韓国のドラマ好きな方はドラマの中で一回見たことあるはずなんですよ。私はこの機械初めては韓国のソウルの半岸、大阪で言ったら淀川、川の前にあるコンビニに この機械でラーメンを初めて食べたことがあるんですよ。私が韓国まで行って、重いけど、キャリアに入れて持ってきたんですよ。じゃあ、それなら、さっき、ラーメンの機械、さっき見ましょうか。じゃあ、これがラーメンの機械なんですよ。イージークックの会社の IH5600 モデル。こっちはインダクションで温めるところ。で、横に水のタンク。このホースをこの中に入れたら、この水を機械が吸って、お湯を作って足しますよ。後ろちょっと見にくいけど、 この水を綺麗にしてくれるフィルターがありますよ。こっちはメニューで 1,2,3,4。1,2,3,4 全部セットを違いにセットできますよ。下は水追加ボタン、時間追加、キャンセルボタンがありますよ。このメニューのセットはキャンセルボタン2秒押したら、ナンバー1、ナンバー2、ナンバー3、ナンバー4。こうやってなって、ナンバー1で水をセットできます。 30ミリから510ミリまで設定できますよ。じゃあ、韓国のラーメンはほとんど500だから510に設定して、時間は1分から30秒ずつ上がって9分までいけます。まあ、韓国のラーメンはたい5分でいけそう。そしたら置いといたら設定が終わりますよ。次は、 この容器に入れたら終わりですよ。紙の容器もあるし、アルミニウムの容器もあります。紙の容器は撤回なので、これは2人前、3人前ぐらいするときに楽だし、アルミの容器は1人前でちょうどいいです。今日はこのアルミ容器を使いますね。それとも、韓国行ったときに韓国から出たばっかりのラーメンも買ってきましたよ。 じゃあ、このラーメンです。キムトンケラーメンっていうラーメンですよ。これ、韓国の芸能人、キムジョンミンちゃんが CM を撮ってるんですけれど、めっちゃ気になって買ってきました。このキム、海苔ですよ。次、トンケは、コマってことですよ。これを、容器に入れますね。容器に、ラーメンの麺を入れて、スープも入れて、中に入ってる香ばしの調味油も入れますね。この中に、切ったネギも入れます。この上で、卵。 じゃあこれを後ろに機械に持っていきますねインダクションの上にアルミ容器を置いたらさっき設定したの1のボタンを押します温かいお湯が出て次5分間茹でてくれますよインダクションだからめっちゃ早く茹で上がるんですよ じゃんこんな感じにラーメンができました。この上にトッピングもつけますね。海苔とごまが入ってますよ。トッピングの海苔が足りないと思うから、海苔好きな私は海苔をもうちょっと入れます。いただきます。私も初めて食べるラーメンだから、どんな味かめっちゃ気になりますよ。うん美味しい 면이맑았다면이맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑고맑 うん、この議会マジで買ってきてよかったと思いますよ。もうこのアルミホイルだけ、この容器だけ捨てたら、洗い物もしなくていいですよ。うん このラーメンちょっと私が好きなスタイルかもしれん。でもまだ日本には入ってないんですよ。<笑>このラーメン量がちょっと少ないかも。 私がラーメンだけできるんだったら多分ちょっと迷ったかもしれないんですよ。この機械、日本にあるスーパーに行ったら売ってる。じゃじゃーん。日本のスーパーに行ったらこんな見たことあるんですよね。中に水を入れてガスゴロで茹でたら OK。でもガスゴロ使いません。この後ろの機械でいけますよ。とりあえずビニールを外して中の具を入れてスープも入れますね。次、後ろに持っていきます。 これは水2 0 0ミリを入れてて書いてたから一旦メニュー2に設定しますメニュー2を押して水は210時間はこのお湯が茹でるぐらいだからまあ5分ラーメンと同じにします次はボトン2待ってるだけで OK こんな感じで簡単にできますよ うわあ、できましたちゃんと美味しくできたか、食べてみますね。うわあ、麺はちょっと熱そうやな。うん美味しいうん ホイールの容器なのですぐ冷たくならないしめっちゃいいですよ、うん、私今回韓国行った時に韓国のスーパーで見たけど日本みたいにこんなミルキーとこれめっちゃ増えました日本みたいに昔はなかったんですけれどめっちゃ増えてたんですようん。 うん、こんなミルキと大好き。あのめっちゃ簡単で、ああ、めんどくさい時にはこんなミルキとが一番食べやすい。<笑>今日は、 後ろの韓国のラーメン調理機械で韓国のラーメンと日本のミルキと食べてみました。めっちゃ楽で洗い物しないことがこれなんだけどこの機械って韓国の機械だから 220V なんですよ。だから私も下に今アップドランスにつなげて設置しました。後ろの機械大体 1800W を使うからそれぐらいの量のアップドランスを買うんだったら結構の値段するんですよ。私も1万1000、2000円ぐらいで購入しましたけどそれはこれですよね。それを 考えて買った方がいいんですよじゃあ今日の動画はここまでです。次また面白い動画で戻りますね。それじゃあ。